ちゃんとお世話できるんかな、うん、あじゃあさちゃんとお世話するっていう名前にしたらどういうハムスターの名前がちゃんとお世話するっていう名前なの無理ギャンガーくんはギャンガーくんは<笑>これ買う流れやんいいや買う流れじゃないですか 買うんやったら。まあ、お金も出すし。ね、ペットエキスポっていうお店があるよ。<笑>ここもペットあるよ。見てくる。<笑>え、リスモールやん。んリスモール書いてあるよ。見てみる。見てみよう。 こうだってさ初代さ初代くーちゃんもうさおんなじ酒や方 経験したことあるで買いやすいよねゴールデンハムスターまたゴールデンハムスターあっここのグラガリハムスターそうよねジャンガリはちっちゃくてゴールデンはちょっと大きいよあのクーちゃんぐらいの大きさ大きかったクーちゃんに柄があるやつがおるうわうわ<笑>うわうわー、クーだ これ倍にしてもいいぐらいだねでも高い12001400じゃあこ れ, こ, れだわよこれにするゴールデンハムスターどちらにしようかなでんの神みのいう通りてっぽうってバンバンバンもうすぐうってバンバンバンおすすめはこすのしっぽをちょんぎった人はだ あえかえっ て, だって500円円個個あるんやと、ねね、さ何よこれ、ね、だってこちの方が安いよ877円。 性格とかは違うんかな、ゴールデンハムスターとジャンガリー。それはいい。一応なんでそれがいいと思うの。あ、しかも、ザもさ、決まってるんや。デラックステープ、これ、この子やったら、デラックステー プ, プでやるよ。こっちやったら、こっちもデラックテープでいいじゃれがいい。多分高いね。お世話できるの。できる。カかと。約束できる。うん。約束できる。できる。 はいあのじゃあこの先に。はい。はい これ出したキャンプへのひと、ね。<笑> ココと賛成の人、はーいさっきお母さんのココ、コ コ, コ, コ, と, コ, コともいいと思うけどじゃあこと賛成の人はー い, はーいじ ゃ, あ<笑>じゃあ全員が賛成するまで名前考えかんよう<笑><笑>全員が賛成するまでゴルくんはゴールダムスターやからゴルくんなんかなあ あ、ちょっとそこに置くのに怖いな。シートベールトしたらさ、誰かを膝に添えて乗しといて。キッペイが乗せる。うん、キッペイがじゃあ、あの、なんだったっけシ ー, トてやったらシートベールトしたら。大丈夫大丈夫。手で持っとれば大丈夫やから。はい、じゃあ、何くんにするこれ、どっから出るのがあっちから出ると出にくいの勝ったかな。コクトはコクト。コクト。さ ク、yes. とはちょっと違うなあ、ククとはククとは、ククとは、ね、ククとでクク、ククちゃんとか呼んでいいのいいよ。なら。やったら可愛いけど、はい、クク、ククと。はい。賛成、賛成。賛成。賛成 あ, あ、じゃあ、ククとっていう名前にします。<笑>決まりましたククと。パンタ切って、ククと。アイス。 ラッキーめっちゃハッとるやんやなククトククトククトもう今いるあのー動物たちを大切にしようねはいいいお返事やなはいくく<笑> よいしょ。クク